はい、こんにちは田です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、ドラムソロの、えー、ターム5番目ですね、E というやつです。E というのはどういうやつかというとですね、パーとドってやつですね。これ非常に裏拍がこう連続して、こう裏がトットットッとって続いているんです。これシンコペーション、連鎖って僕は呼んでますが、こういうふうにね、何回も弾き伸ばしたもがいいんですが、これ2つ分やる。 これね、ハイハット入れるとちょっと難しいです。ハイハここに入るので、タード、チード、タード、チード、右手、右足、左足、右足、右手、右足、左足、右足、タード、ハイハット踏んでれると、タード、 このようにね、えー、間、スペースを空けても全然平気ですよシンコペーションしたままだから、話がずっとまだ終わらずに続いていくので、つなぎやすいですね。なので、このようにタートを取っ て, 練 習, して練習してもらえばいいかなとまあ変化としていろいろ考えましたが、ラフを入れる。あと、これですね、これ僕前、ターム X って紹介してるんですが、これはまあ、ターム E の変形だと思って 最後の音が、最初と最後が当たってるから、203円の裏になります。結構暴力的なフレーズなので、僕すごい好きでよく使った。ーンと音音ーン。こんな感じで使うとかっこいいんじゃないかなと思います。ええー、というわけでですね、えー、あとターム A になれるんですけど、この最後のがシンコペーションの演算じゃなくて最後着地しちゃうあの、コンファーメーションの。 ダンダダタダ、ラダちゃん。ダレラテテデテタドドーンっていうのは、タドン、ターム A で着地して、タドン、ドン、うん、で、ダン、ダンっていうのは、ターム、アルファですね。タドン、ドン、うん。っていうのが、一塊。これだけで2小節。これ2回やればフォーバースになるんで、これは形で覚えておきましょう。なので、うんと、 この感じ。あとは、これ、裏拍は、このシンバル飛ばなっても構わないです。なので、っていうのも、っていうのも、こういう風うに飛なっても構わないですね。シンコペーションはシンバルセットが非常に相性がいいので、こんな感じでやっていただければと思います。で、僕はこれをですね、えー、っと、 まずはそのカラオケ、このカラオケがあるんで、これのカラオケに合わせて練習するときに、まずは1個目は、この基本形だけ、スペースいっぱい開けてやってみました。2個目はこの E の変形を使って、で、3、4はもうこの全部。A っていうのが、シンバル伴うともなと、これでもいいしね。で、これが音階を変えただけ。だからアルファにしてますが、 こういうのですね。で、B が、これ片手でもいいんだけど、で、えっと、C っていうのと、まあ、この辺を全部組み合わせると、これ、ターン A から E までの組み合わせで、これまあ、世の中の ジャズドラムのほとんどがこれで、えー、もう7割近くこれで説明できるんではないかなって、古いね、スタイルの人がね、これで説明できるんではないかなって思うぐらい、もう基本形の方、これを変形させていくんですね。だ分、もっとこう、えー、まあ、えー、B の時になったけど、っていうふうにロールに分けたりとか、これを裏拍から始めたりとか、ひっくり返したりとか、いろいろして、現代的なものは、特にトニーなんかは、この基本形をこうものすごくいじる感じで、で、やっぱり、 基本形をいじってるからすごくどっしりしてるんですかね。で、一応 E までですが、一応 F と G があります。F は、こういう、こうちょっと足のダウルが入ってくるので、ちょっと難しいんですけど、これフィリーがよく使うので、これ練習方法があって、まあ、ただ、ちょっと難しくて結構みんな混乱するんで、出さないようにします。で、メルマガの読者というか、僕のネットアカデミーの方ですね、そちらの方では皆さんにちょっと欲しい人には しようかなっていうふうに考えておりますので、えー、まああの興味のある方はメルマガでメールで問い合わせていただければいいかなと思います、えー、それではですね、えー、このように、えー、まず E を最初使って E の変形を使って最後は全部を組み合わせてやるとまあもう本当に普通のジャズドラムソロに聞こえると思いますので、うんえー、これを、えー、最後いろんなやり方でちょっとやってみました いやこんな感じで使えばいいんだっていうのが分かっていただければいいのかな聞き流してもらえばいいかなと思いますので、最後聞き流していただければと思います。それでは、えー、聞いてください。ありがとうございました。